はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久々に茨城県に来ておりまして、カツリ酒井店さんというお店にお邪魔しております。というのも、こちらのお店にですね、ビーレンジャーつけ麺っていうね、 なんか、5種類の漬け汁が用意された、約ね、6キロぐらいのチャレンジメニューがあるらしいんですよ。本日はね、そちらのチャレンジメニュー、久々なんですけれども、挑戦しに来まして、本日訪れているのは、僕一人だけではなくて、一緒にね、来る人がいるんですけど、まだね、ちょっとゴールデンウィーク中で道も混んでまして、到着してないってことなんで、その方がね、来るまでもうちょっと待ちたいと思います。それにしてもね、今日ゴールデンウィークなんですけど、めちゃめちゃ 道混んでたわ普段だったらねここまで来るのに1時間ちょっとまあ1時間半かかんないんだけどやっぱりね2時間は余裕でかかりましたあーゴールデンウィークはね撮影出るもんじゃないねへへへへへまあといってもまあ、このゴールデンウィーク中の撮影はね今日1日だけなんで気合い入れてね久々のチャレンジメニュー頑張っていきたいと思いますということで、えー、ただいまね店内に入っておりましてまあ これからね撮影ででございますで今日はね、えー、一応そ大食い系でね動画を撮ってる人が5人ほど、まあ、僕合わせて5人一緒になってまして今回は、まあ、ガジュさんと安藤さんとゆダくんと最後にね45分ほど遅刻してきましたマックスさんの登場でございますね。 遅れすぎなんだよ本当に、あの<笑>当に遅刻はあの人の信用を失いますから、本<笑>当さ ん, さんぜひ来てね、おいしいから、<笑>ラスカル君、頑張って。<笑>で、本日ね、改めまして、僕が挑戦させていただきますのが、D レンジャーつけ麺という、約ね、汁も込みで6キロほどあるチャレンジメニューでして、制限時間の方が45分でございます。スケジュールに関しましては、具材を食べきれば、え会員はしなくても OK ということで。 まあ、基本的にはねこの丼の具材を完熟した時点で、まあ、終了ということでございます、まあ、ちょっと楽しみではあるんですけれども以前ね挑戦したマックスさん曰く結構ねきついチャレンジってことだったんで、まあ、僕も久々ってのもありますし今回はねもう食レポとか、まあ、全くしないわけではないんだけどほとんどせずにねガチでチャレンジしていこうと思いますでねもう僕の料理も作っていただいている最中ではございますので、えー、到着するまでねもう少々待ちたいと思います とというこただいまねこちらメニュー到着いたしましためちゃめちゃでかいす<笑>ですで今回のつけ麺はつけ汁が5種あるんですけれどもこちら麺の方もただのつけ麺ではございません、まあね、これ見えてるとは思うんですけどトッピングが味玉餃子 でチャーシューも3種に極太めんまいのりが入った、まあ、豪華な、ね、トッピングのつけ麺でございますでこれね制限時間45分にセットさせていただきましたので、えー、本日はですね久々に本気のチャレンジメニューに挑んでいきたいと思いますお願いしますはい321スタートいただきます い, いただきますよしじゃとりあえずねあの麺がつかめないので上の具材からいきたいと思います チャーーシューですねうわっまき茶もとろとろだわ。うんうん 鳥ですね。 見て、こちら、餃子ですねうー、ん、まあビール飲みて<笑>うーま、うん、ちょっとこれ麺いっちゃいましょうチャレンジもね、まず麺だけで 麺めっちゃうまいぞ、うん弾力もしっかりあるしもちもちツルツルのシコシコで、まあ、風味とかね味もめちゃめちゃ美味しいですうん、うん、じゃあまずはこちらの漬け汁いってみましょう スピンこちらでございますね。うん。うまっ。これ鯛だね。濃厚系なまあ豚と魚介系なんだけど、まあ比較的甘みが抑えられてて。 これがね、この飽きの欠かせない味になってます、うん、<笑>うままた香りも強くてうまいわ うまちょっとチャレンジだけど皆さんに見せたいわこれこの濃厚さっすよもう麺にめちゃめちゃ絡むからうん、まっうんじゃあちょっと次に行ってみましょうこのつけ汁は何だろうな 続いてこちらでございますねはいよいしょいよいしょああおっとつけてうん まあ、これ、みそうだ。めっちゃ濃厚だわ<笑>。うん。やっぱつけ麺なだけあって、各種ね、濃度がすごいわ。 これ三種目のつけ汁ですね。こちらあ、もう見るからに辛そうなんだけど、激辛系なんかな。 これは味噌系だとは思うんだけどまあ、そこにライブを聞いててまあ、ピリ辛な感じでも結構辛いかもな<笑><笑>、うん、これチャレンジでは結構きついかもいや<笑>チャレンジ系はてか、うん、チャレンジ系っていうか大食い系はこの辛いのきついからね 網盛りであればチャレンジじゃなければねこの激辛系でもっと食べたいんだけど今回は控えさせていただきます申し訳ないこれは後から絶対ダメージくる辛さだいやちょっとチャーシューも一回つけ汁にいたしたいんだけど続いてのつけ汁ですねはい続いてはこんな感じでございます うん、これなんだろう こ れ, さこれもね多分トン魚系のベースなんだけど最初にいただいたやつよりもちょっとね甘みが強くなってゆずも入ってんのかなちょっと爽やかさも増してすっごくうまいですね。 結構ね濃度がすごいから全然ね落ちていかないんだよねお腹に、はあ、これ結構やばいと思うこれで 6kg はやばいな なんだかんだだかもう半分ぐらいになってきたかなまだ半分か結構きてるよ<笑>ちょっとごめんねゲップするわそしたらこれ最後のつけ麺に参りましょうこれがね最後のつけ麺ですね まあ、見るからにおそらく煮干しが強いんじゃないかなと思いますちょっとラー油は結構浮いてるからしっかり混ぜさせていただきますねすっごいよいしょちょっとこれやばいめちゃめちゃもうセメント色よこれ<笑>いただきます 煮干し系じゃなかったわこれ黒ごま担々麺だめっちゃうまいなこれ<笑>あ あーうまいけどやっぱダントツで香りが強いからさこれも結構大食いするにはきついかもねうーん トシ ち, ちゃん、ん、今日ガチチャレンジだから戦たかれるかやめたほうがいいよ<笑><笑>まさかのね、今ふわっと、文服飯店のトシちゃんさんがね、来てくださってましたびっくりし<笑>あのね、奥様も一緒に来てくださってるわ。<笑>これね今ね 動画でチャレンジだから言われると思ってそう言って言ったけど、今個人的でめっちゃ嬉しいから<笑>。そしてね、瞬と下地行きました。瞬と下地来まし た, <笑><笑><笑>来たわ<笑>。何？<笑>何言ってるの？<笑>ん<笑><笑><笑><笑><笑><笑>うん。 you、uh. お腹いっぱいの前に、すごく濃厚だから、なんかね、飲み込めなくなってくるね、まだまだお腹は入るんだけど、必然的にね、咀嚼が増えますわ。はあ うん。 Hmm. もうちょっと you、okay. これでうーん、ほぼ麺はな、ね、くなりましたね、ここに入っている分だけでございます。うん 嗯、yeah. yeah. これね 最高です、ね、うん。うん 仕事とで本日のタイムこちらでございますね、えー、残り時間は20分と31秒ということで24分29秒合ってますよしおめでとうお付き合い一応以前チャレンジされたマックスさんが43分ぐらいかかってたから<笑>えっと一応最速記録ということでリ<笑><笑>レンジャー付けない、ね、最速記録達成ということで<笑> 本当にでもこれめちゃめちゃ美味しかったです。あの基本的には、ねえー、お店で提供しているデフォルトのつけ麺に少しアレンジを加えた、まあ、何種類かのつけ汁を用意していただいているんですけれども、まあ、もう本当に、ね、ベースが濃厚で、まあ、とにかくうまいんですよ。チャレンジだからってことは全くなくてやっぱり、ね、こうやって飽きずにいろんなつけ汁を食べれたので本当に最後まで楽しくいただくことができました。ただ やっぱりお肉も多いし、もちろん漬け汁もねものすごく濃厚なんで、まあ、油分っていうのかな、まあ、油分っていうのがどんどんどんどんんね蓄積されて結構ね、ね思いのほかこれ重量以上にきつさはあるなと思いました。 で、えー、今回ね、もちろんこれ、チャレンジメニューではあるんですけれども、えー、チャレンジじゃなくても、一般の方でも注文が OK ということで、一応ね、まあ、6kg もあるんで、1人でちょっと厳しいじゃないですか。4人までシェア OK ということで、えー、これね、事前に予約していただければ、まあ、4名様で、ね、これシェア用メニューとして、販売価格が4000円で注文できますんで、ぜひね、このメニューをシェアしてもらって、皆さんでね、楽しんでもらうと一番いいのかなと思いました。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。えー、この動画がと思ったら、 チャンネル登録コメント高評価またですね、えー、シャブチャンネルの方でゲーム実況なんかも始めさせていただきましたのでぜひねお時間がある方はそちらもご覧くださいあとねちょ今日みんな来てる<笑>、あのー、みんなのねチャンネルの方でも、えー、勝龍さんの動画上がると思いますのでぜひねそちらの方も動画をご覧くださいそれでは皆さんじゃねー